ははいいおはようございますラスカルでございますちょっとね今日のオープニングは歩きながらね手持ちで撮影しているので少しね手ぶれしてたらすいません今日のお店さんは僕もね大好きなお店なんですけれども行けるのがねめちゃめちゃ久々で楽しみなんですけど本日向かっているお店は俵飯さんでございます タワラメさんといえばデカ盛りで有名でご飯物がメインの中華料理屋さんなんですけれどもこのタワラメさんのメニューはもともとねめちゃめちゃデカいんで今回はねデカ盛りっていうわけではなくて何種類かねメニューを注文して好きなだけね好きなメニューを食べていこうと思いますまあそんなこんなでお店の前到着いたしました とということで、ただいまね店内の方に入ってまいりましたいやねこのね感じ も, ものすごく懐かしいですでこれね先ほどご説明したとおり俵飯さんも色々メニューがございましてご飯物からね麺物色々あるんですがプラスアルファで並盛りと大盛りあるんですけれども並も小中大とで大の方も小中大ってありましてこれ俵盛りっていうのもあるんですよ プラスアルファね、メニューも、このメニュー表のみだけではなくて、黒板メニューということで、日替わりがね、何種類かあって、これがね、またタワラミさんを通いたくなるポイント。卓上のメニュー表ももちろんなんですが、黒板メニューもね、ぜひ注目してみてください。ありがとうございます。はい。ありがとうございます<笑> ということでただいまね先にいただき飯とガーリックチャーハン到着いたしましたラーメンはね後ほど来るってことなんで冷める前に早速いただいちゃいましょういただきますって思ってたらねチャーシュー麺も到着いたしましたもうねこの3品を一気に作るのがもうさすがの手際ですねこれいただき飯の上のこのトッピングからいたしますこれね唐揚げにねカレー麻婆が 勝ったメニューでございますね。いただきます。うまい。うん。やっぱりね、俵さんちの唐揚げはもう一味も味も違う。めちゃめちゃうまい。うん。うん、この音聞こえてるかな。サクサク感。 んだけ、ね、ラクラクにあんがかかってるのにサクサクなんですようんうま、ん、っただねこれどんなんだけどトッピングとか具材がすごすぎて全然ねご飯にたどりつかないのよ<笑>だって器の比率的に多分具材の方が多いからね、うん、そしたらねちょっと伸びる前に生姜チャーシュー麺もいただいちゃいましょう ルートもあっさりしてるんですけど中華料理屋さんらしい油の風味これもしっかり効いててそれ以上にね生姜の風味がものすごくいい店さんはね高知の四万十出身でよくねお店の方でも四万十野菜を使ったメニューがね結構販売されてましてこれもね四万十の生姜を使ったメニューなんですけどめちゃめちゃうまいねこれがね俵美さん自慢のチャーシューでございます うん、このね中華らしい縮れ細麺ですよあ<笑><笑><笑>合うな。 さんといえばね、やっぱりインパクトがすごいんで丼物とかご飯系が注目されがちなんですけど麺類もね、本当に美味しいんでぜひ、ね、皆さんには麺類も食べていただきたいです。 さあ、ご飯ともいきたいよね。これ。うわ。うまそう。や<笑>ります。米が合う。うま。うん。うま。うん。あ、うま。 めめちゃめちゃゃ今日もうまい<笑><笑>たまんないっすねこれい<笑>いやこれは止まんないなうん アレールとかは結構味付け濃いめなんですけどルーとご飯の間に野菜が入っててそのね野菜がいい感じにさっぱりさせてくれるんですよ濃いものご飯ものってきてさっぱりしてっていうこのね無限ループで本当に ね, ねスプーンが止まらないうん、うん、ちょっとこれ出来たてのさ熱々のうちにガーリックチャーハンもね一口いかせてくださいうわうめっちゃガーリック効いてる なんだこれ<笑>うんダメだ止まんないわこれ、うん、やっぱ中華屋さんの火力ってすごいねお米自体はね結構しっとりしてるんだけどちゃんとねほぐれるのよこのチャーハンマジでうまい今日ダメだ止まんない うんうんうありがとうございます。うんうん。でこれちょっとさっきねマーボーがのりきんが買ったらしいんですよなのでねちょっと別皿でも。 追加でこの案いただいてますんで、っいっちゃいましょう、これ。 バーリックチャーハンとかも普通のお店で頼んだらチャーハン2人前以上は絶対入ってるんだけど1品で950円なのよ値段がねめちゃめちゃ安い。 の方に向けてるカメラには映ってると思うんですけど正直ね今回どのメニューも大サイズ頼んんででないんですよしかもね気になるメニューも結構あるんで食べ終わったらまあ、追加でねちょっと頼もうかなと思ったんですけど並盛り系3品で結構お腹に溜まってるねそれぐらいね一品一品が量多いのよ なんかこう動画を見てくださってる方もどうしても波盛りでも大きいんでしょうて方がいるんですけど も, もちろん波のショーとかもあったり相談すればもうちょっと減らしてもらったりも全然できるんでなんかもうどんどん来てほしいですよね、う。ん とというこた、ね、だいま注文させていただいた3品べて完食いたしましたごちそうさまでした<音楽>ということでただいまね俵飯さんで好きなメニューをね3品いただいてきたんですが撮影で来るのも多分ね23年ぶりとかだと思うんですけどやっぱりね最高に美味しかったですもう正直ねいろいろ回ってますが僕はここ以上に美味しい丼物を知らないです僕の中ではもう 毎日ダントツで好きなね丼物のお店なのでぜひね皆さんも田原飯さんで美味しいこの丼物まあ、丼物だけではなくてもねいろいろな一品物でしたりとか田原飯さん楽しんでみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画とかもったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあねいや改めてごちそうさまでしたありがとうございまし た, ういました<笑>やっぱり前もん食った日の撮影は幸せですね<笑><笑><笑>